この素晴らしき舞台で踊らせていただけることに感謝しながらそして目の前で楽しんでくれる皆様に感謝しながら演舞させていただきたいと思います皆様お手拍子お心拍子のほどどうぞよろしくお願いいたします し, しますそれではまいりましょう構え キズナお手 be しのほどをよろしくお願いいたします。ウィ 夢まま終わるべからずレれの未来は何も分からずンクと世界に潜られる世 できま世界中の踊り子はここに来ることはできませんでしたがこの踊り子たちが世界のよさこい時をよさこい 佐藤山空絆国際チームでしたありがとうございました